局面ですね。はい、すいません、言葉出なかったです。はい、じゃあ、すいません。よろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございました。よさこい一生の皆さんでした。